です、えー、独立、開業、企業、まあこれ本当に大きな人生の節目になると思うんですね。まだちょっと私、この海の場所から撮影させてもらってますけれども、えー、まあこの人生の節目で勝つ人ってどんな人なのかって言ったら、まあ、これね、間違いなく、あの決意した人なんですね。でね、藤、まあ、塾とか始まっていく中で思うことですけれども。 あの週末開業で副業でバレずにこそっとお金が稼げればいいとかね今の職場の待遇が良くないからもうちょっと収入を増やしたいとかっていう風な気持ちだけでやる人とね例えばですけど、まあ、もう完全にこう病院辞めて接骨に辞めて仕事を辞めてで俺はもうこの独立開業の道で一生やっていくんだと自分の資料を立てるんだと。 なおかつ自分の志したこの技術で患者さんを救うんだとそういうふうに思ってる人とまあ戦ったらどっちが勝つのかっつったらまあ、さあそんなもん後者に決まってるわけなんですね。まあ、なんでね<笑>ノウハウとかテクニックとかまあちょっとしたそういうふうな枝葉のテクニックを持ってる人だったりとか小さい気持ちの人もしくはなんとなくお金が副業でバレずにこっそり稼げればいいと思ってる人と腹一本くくってこの道でずっとやっていく人たちってもうね 行動の仕方にしてみても情報の収集の仕方にしてみてももうね一つのね選択がねもう遅れないんですよビビらない逆もしっかりでこれ決断してない人ってね本当に行動が遅いしあの い, いつもいつも選択に迷うしでその迷ってる様子がこう患者さんに伝わってね例えばリピートしてくれないとか治療のね効果がバチンと決まらないとかってそういうふうなことになってくるわけなんですはい、まあ、なんでね まあ、あの私のやってる藤塾とか来てくださる方とかこれから起業したいと思ってる人ですけど一番大事なのはまず気持ちなんですよ、はい、はっきり言います気持ちですで気持ちがない人が結局何やってもうまくいかない私たちの持ってるる、ね、独立会業とはマーケティングのノウハウ、まあ、今まで本当にもう<笑> 40億50億っていう風に会社で売ってきましたけどあのそういう風なノウハウとかってやっぱり私の気持ちと志をチームのメンバーが体現してくれ て, てできてる というのがうちののち会社と組織なんです、はい、なんでそういうふうに思うとうんまあいろいろな人たちが私たちの開業するようなコンテンツとか企業のあれとか来てくれるけどやっぱり気持ち入ってない人は勝てないです勝てないしあの開業していくって一緒やっていくとやから1か月2か月だけやるその短期決戦じゃないですよね長距離マラソンなんですでこれにやっぱり勝とうと思うのであればどうするかって言ってたらまずやっぱり ね, 自 分, ね自分の内側を見ていくことなんですよね自分の内側を見て 内政して内政して内省 し, し, し, して内側を見ていった中でああ俺はこれがやりたいんだなっていうふうな道が分かれば、まあ、ずっと外の世界でうまくやっていってでこれだけね変化の激しい時代コロナでね何が起こるか分からない時代の中でも力強く勝つためには気持ちだけなんですよで自分ができるっていうことを信じてる状態、まあ、それだけなんですでそれがない人がこっちの世界に入ってくるのはやめた方がいいその決断ができるまでもう少し考えた方がいい でまあ、私の藤塾とかうぬかうぬんの割でやってることはそういう考え方とか決断をねした人が来るのは大丈夫ですよ半年間かけてしごいていきますからあの今も外の世界でガチンコで戦ってるのが私たちなんであのなんか甘えたこと言ったりとかねノウハウとかで教えてるんじゃないんですよ人生とか生き方やっぱり学ぶ場所、まあ、それがやっぱり藤塾だと思ってますね藤塾を今回私登壇していきますのでぜひね、えー 会長でお会いできる方、お会いしましょう。えー、では、面白かった方いい、ね、いいねとチャンネル登録お願いします。ま私の使ってる治療技術欲しい方は、YouTube の下のリンクに、治療テクニックがね、100円で先行点に入るキャンペーンやってるので、欲しい方は、まっすぐ見てみてください。以上です。